骨盤調整コアヨガトレーナーのゆきです今日は内ももやっていきましょう内ももが弱ってくると、まあ、横脚の原因にもなるし女性は骨盤底筋が緩んできますね骨盤底筋が緩むと内臓が下に落ちて下っ腹がポコっと出るっていう風になってきますだから逆に言うと 内ももをしっかり鍛えれば骨盤底筋も鍛えられて骨盤底筋に張りが出て内臓が上に持ち上がって下腹が引っ込むなので内ももやっていきますよはいそれでは寝転がっていきましょうお膝の下に足が来て足はピトッと両足くっつけていきましょう まず両手お腹に置いて腹式呼吸をしながら骨盤底筋呼吸やっていきますね3回だけやっていきます息を大きく鼻から吸ってお腹をプーっと膨らませて口からしっかり吐きながら骨盤底筋質を軽くつまんでグーっとおへその裏ぐらいまで引き上げていきましょ う, う引っ張り上げてるって感覚が大事 で吸ってしっかりリラックスして、チツ開きます。あと2回、吐いて、チツつまんだままぐーっとおへその裏ぐらいまで引き上げて、息、口から全部吐き切りますよ。はい吸ってリラックス、3、チ、う、ツ、ん、を軽くつまんだままぐーっと引き上げて、吐いて吐いて吐いて吐い て, 吐いて、吸ってリラックスです。このの骨盤底筋の補給と 一緒にお尻の上下上げ下げやっていきましょう両手斜め下で結構ですお膝が離れないようにしていきますね息を大きく鼻から吸ってお腹をーっと膨らませて吐きながら膝をつまんで引き上げながらお尻持ち上げていきましょうここにね溝がないところまでしっかり持ち上げてここで恥骨の方だけ1センチ 天井にペコッと持ち上げます。そうするとね、お尻にスイッチ入りますね。で、ゆっくりと下ろして、手のひら一枚のところ、お尻が浮いている状態、膣はリラックスします。これ10回いきましょう。2、2、吐きながら骨盤底膣軽くつまんでぐーっと引き上げて、一番上で恥骨だけあと1センチ天井。で、ゆっくりと下ろして膣をリリース。 さあ、吐いて膣を引き上げながらお尻ゆっくり動いていきますよ。恥骨ペコッと天井です。で、ゆっくり下ろしていきます。よう、口から吐きながらゆっくり。膣を引き込んで。トップでね、恥骨を1センチ天井に持ち上げます。 ゆっくりと下ろしてきます「5」を吐いて筒引き上げながら持ち上げて上でねちょっとチコ骨持ち上げる感じでゆっくり下ろしてきます。 6吐いて、秩父引き込みながら持ち上げて、恥骨トップで1センチ内膝を押し合いながらゆっくりと下ろしていきましょう7吐いて、ゆっくり天井をトップで恥骨天井をお膝を押し合いながらゆっくりと下ろしていきましょう8 吐きながらゆっくり天井です。恥骨だけあと1センチ。お膝押し合ってゆっくりと下ろしましょう。4、口からしっかり吐いて、地図引き込んで、引き込む方が大事。トップで恥骨1センチ天井です。で、膝押し合いながらゆっくりと下ろします。10、 吐いて膝引っ張り上げながらでトップでチコツ 1cm ですお膝押し合って押し合って押し合ってゆっくり下ろしますラスト上でキープしますね吐きながら膝引き込んで持ち上げてセンチコツ 1cm 天井お膝押し合ってキープ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ゆっくりとお尻全部下ろして両膝胸に抱えて脇の下に大きく開いて左右にごろんごろんとしていきましょうはいいかがだったでしょうかたった10回たった10回ですけど丁寧にやると内ももお尻かなりきませんでしたか 骨盤底筋をね、この引き上げるっていう感覚なんですけど、とってもね、ほんのちょっとした感覚です。逆に、私できてる、力入ってるわっていう人は、締めてばっかりで、この引き上げてるっていうのがちょっと弱いかもしれないです。なので、できてるのかな、私よくわかんないな、ぐらいの方が逆にできてる方の方が多いです。だから軽くつまんで、引き上げる、引き上げるっていう感じ。 でや っ, てってみてくださいはい、こちらのチャンネルでは、更年期前後の女性たちの体のお悩みを解決する、運動苦手な人でも簡単にできる、トレーニングやエクササイズ、ストレッチ、マッサージ、ご紹介しています。もしよかったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、また。